ああ副船長をやっていたシルバーズ・レイリーだよろしくなしかしよゴールド・ロジャーが処刑されたってことは一味は全員海軍に捕まったんだろ捕まったのではない不治の病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後 自首したのだそして航海処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残したわずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた我が船長ながら見事な人生だったじゃあまるでこの大海賊時代は。 意図してロジャーが作ったみてえだなそこはまだ答えかねるロジャーは死んだのだ今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよおさあ一個だけ聞きたいんだけど「ワンピースってのは本当に最後の島にうゾプー宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ 宝があるかないかだって聞きたくねえここでおっさんになんか教えてもらうんなら俺は海賊やめるつまらねえ冒険なら俺は死ねえやれるか君にこの先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ敵も強い君にこの強固な海を支配できるか 支配なんかしねえよこの海で一番自由な奴が海賊王だそうかどうにか包囲は突破できたがすでに海軍の増援が到着しまったかまずいな偵察の余裕はないぞ 脱出には骨が折れそうだ噂のイカレ野郎を一目見に来てるお前が麦わらやかそこら中の海軍がお前を目指してやってきているぞ。 ユースタスキットに、トラファルガールをね。ルフィ、海賊よ、彼ら。海軍の包囲を破って、ここまで来るとは、半端者ではなさそうだな。<笑><笑>まさか、こんな大物にここで出会うとは。名誉シルバーズレイリー。間違いねえ。 なぜこんなところに伝説の男がこの島じゃただの霊さんで通っているもはや老兵平穏に暮らしたいのだよそれと話は後にしようすっかり海軍に包囲されているようだ に降伏せよじきに大将が到着するどうなっても知らんぞルーキーどもお前ら下がってていいぞいや二人とも手出すな邪魔になるだけだ俺に命令するなユースタスや。撃て一うん、リペル ランプルスっらお前てめえのが一番変だ サニー号に集合しようでも気をつけよ無意ちようあの エンジプションショット勝やれやれ思ったより数が多いな大体片付いたここからは別行動じゃあなお前らさてド俺は。 ピンポンポン 七部界の一人だ七部界強ぇと分かってんだから、初めから全開だ いみんなをげよっレッド ロケット あれ大将だに対めちゃくちゃだな野郎どもさっさと島を出るぞ、うん 本当にありがとうよ 船長丸君と連絡もつかないしゴム掃除でもしようかねぇすぐに助け出してあげらよ 《お, さ<笑><笑>おめえらが引き起こしたサライだが助けられた借りは返しておいてやる》 気をつけジの。ンプジェットシュ ンニーゴの確認は俺に任せとけついてくる、ね、先に様子を見ておこうかしらお客さんお客さんお客 ほげんぞほげんぞほげんぞほげんぞほげんぞほげんぞほげんぞ な余計りは今返しておく《シャンブルズ!》 もうこの島に行くぞ よし、いけそうだな先を急ぐぞおいおいおめえら逃がすわけねえだろボボボボボボボ だ か, かりそうだん仕方ねえその間おが相手してやる ポケット。ポケット。ポケット、うんお。おいおい。いなんて無様な姿だ。キックス は, っっは。でも。敵を確実に追い込め。マッツ 餅 は, は,、ねね、はワイが守るワイらに逆らうだけ無駄だ 戦闘丸くんこりゃ早く早行こないと、まずいね、うんうんうん、おおようやく会えたね。のうちに わしてやめる死ぬの、ま、だはピカピカのみのふにロミヤーだからね。 気をよ気よ甘<笑><笑><笑><あれ><笑>おっとっとなかなかやるねでも甘いね 無駄だよ今死ぬよんあんたの出る幕かいメオレイリー若い目を積むんじゃないこれから始まるのだよ彼らの時代はおっさん ありがとうん君は行かせん天の村くんもうん<笑>、うん、困ったね軽い気持ちでこの島に来たのにね戸惑いこそが人生だよキザルくん<笑>全員 逃げることだけ考えろ今の俺たちじゃ勝てねえレイリーらの助力により無事に撤退できたかと思われたその時一味の前に本物のバーソロミュークマが立ちふさがった「旅行するならどこへ行きたい?」 ニニキニキの実の力により抵抗むなしくちりじりに飛ばされていく仲間たちルフィ助けもうやめろお前仲間たちが消されルフィの悲痛な叫びがむなしく響き渡る、うんうんうんうん、なんだ俺は仲間一人も救えないもう二度と会うことはない さらばだ絶望に打ちひしがれるルフィもまた同じようにクマの手によっていずこかへと飛ばされるググラランンンドラインシャボンディ諸島12番グローこの日船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を起死